あれが、あれこそが霊のトンネルなのか。ジェックスレベルの狭さと勾配の坂を登って向かうは、9位駒トンネル。大阪と奈良の間の山脈を鉄道で繋ぐために掘られるも、悲惨な事故が連発し、犠牲者は数百人規模。やがて新トンネルが開通したことで閉鎖されるも、その歴史ゆえに心霊スポットとして有名になり、今に至る曰く月の場所です。ちょっと待て、出来坂すぎないか霊に習ってプリウス PHV の EV モードですが、モーターが過去最大にうなっていました。 狭いながらも現役の住宅街で、駅前だからか人の往来も活発です。そしてなぜこんなところを映しているのかというと、駅前にコインパーキングがあって、そこから歩いていくからなんですね。ここです、途中なんかしませんよ。ちゃんと金払っていきます。それにしても夜明けに合わせてきたこともあって、本当に眺めがいいな。さすがは高台だ。今映しているのは大阪方面。行ったことないので全然わかりません。道中の大通りの運転民度が、名古屋以上にゴミクソだったことしかわかりません。 心霊スポットの例に習って、不法侵入防止のフェンスや防犯カメラは多数あるのですが、ここは普通に歩道として通れるらしい。実は今チラッと映ったぜ。来たぞ、キューコマトンネルだ。駅に向かって歩く人に混じってるから足音が迷惑ってことはないだろうけど、慎重に撮影を進めましょう。柵の上の方の切れ目から、なんとか映らないだろうか。封鎖されたトンネルの入り口、駅のホーム、神社生々しいほどはっきり映っているな。常識的にやれることまでしかしないのが私のスタイル。 ちょっと奥側にも進んでみましょう。まあフェンスのせいで、ほとんど何も見えないな。いつも言う結論だけど、心霊は出たらね。このトンネルには、多数の方が事故で亡くなった事実がただあるだけ。心霊スポット巡りは個人的に大好きな趣味だけど、他人を侵害してまで続けようとは思わない。動画はここで終わり。